始まりまりした『少量チャンネル』今回はねちょっと場所がいつもと違うと思うんですけれども今日は今日は今日はゲストに久しぶりにゲストに来ていただいておりますでは呼びたいと思いますではお願いしま す, ます井上さんとお友達のけいちゃんでーす 井上さんはね、うん、井上さんで2度目の出演、はい、でケイちゃんは初めてなんですけど、うんすね、あと披露宴ねうちらが披露宴した時に、うん、あの井上さんとケイちゃんで勘定してくれて、うん、あの披露宴の動画も一緒に撮ってもらったで、今日は、ね、いつも早く飲んでるお友達で<笑>、はいえー、今日は 今日はね、あのー、ロシアン佐藤さんっていう大食いの、うんあのー、方が YouTuber でいらっしゃるんですけれども、なんかもう、その動画の中で紹介してい た, だいたホットプレートを使ったパスタをみんなで作って食べましたという回ですね、はいうん。はい。これから作るんですけど、ね、どうなるかなどうなるかなきっと成功するでしょう。ね。<笑><笑> で、あのー、井上さんのねあのー、近況報告情報もあのー、入れたいと思いますので好ご期待だよね、はい、なのでとりあえずじゃ あ, じゃあ作っていきますか作っていきましょうは い, い、えー、イェーイ<笑><笑>、はい、もう取ってるのでもう取ってる、はい、よいそしたら作っていきたいと思いまーすイェーイイ、えー、まずバター わおえすごいってお焦げここ焦げちゃうあれもう一回焦げとる<笑>焦げとる<笑><と><笑>大丈夫かなこれかけていいいいもちろん、うん、ベーコンベーコンあ大丈夫オッケーオッケーうんベーコン多おめうんおおめ周り香りうんすごくいい香りどっち玉ねぎしめじしめじと玉ねぎを入れようかなうん 入れたらちょっと多いうかな入 れ, る入れちゃう、うんしんなりするもんね、きっとね、うん、で、次はしめじを入れますはいいや、結構な量になりそう。<笑>なるねうんへー、すぐいはいケバチも入れようかな、うん てた、うんうんうんあうん、倒して蒸し焼きにします。 <笑><笑><笑><笑>やりりたが感っ<笑><笑><笑><笑>うん。 うん<笑><笑>、えー、そしたら置<笑>い て, い て, 真, ん中開けて真ん中開けてッサーあっそうわー投入していきますこれは500入れたらあれな気がする多いかな、うん、おおんかね 足りないかもね、うん、したら、もう蓋するとんふ、まま、ででたします。 かかわぁーすごい、うん、しんたりしてきたいいね、おいしさーんあ っ, うっ多分ね、それでしょ、パイとあっ w w w 大丈 夫, 大丈夫今のファーストパッチがめっちゃ大丈夫大丈夫いやでも意外とパスタってしょっぱい方がねそれこそ塩で茹でるもんね結構入れるから 全然大丈夫だと思う夫ね。結構濃くするもんね。うんうん、で、うん、チーズ入れようかな。で、最後に粉チーズ入れまーす。はい。おい美味しい。結構多めに。うん。美味ういいね。いいね。おいしそうだね。うん。最後は。ね<笑> うん、もうそのままかけちゃうままおいおい粉チーズからのパセリおいしそうおいしそう、うん、おいしそうでは完成しましたーイエーイイエーイさあ完成しましたー 美味しそう早く食べないと起きちゃうから食べよう食べよう早速食べていきたいと思いまーすいただきます。ーす、ね、でどうなの舞台終わったけど井上さんどうでした<笑><笑>寂し い, しいよ、ね、終わってねでもまたそうだよ なんか今年の9月に今度は東京の公演が決まったんだよねいそうメタピリリ博多座福岡の博多座で3月30日から4月21日までやらせていただいて、うん、でも先週はこうやってもうすぐ帰ってきたんですけど、うん、まあちょっと今はピリリロスで、うん、ピリリロス<笑>寂しいんですけど9月にまた東京・明治座でも 9月22日から1週間くらいですけど、うん、楽しい楽しいただくのでもうみんな来てください、はい、きまいや 行, 行, <笑> 行, ち行きます。行、うんであの<笑>僕たちも行くのでもしあの、うん、ねシリファムさんたちも行くっていう方がいたら、うん、僕たちにも会えるかもしれない楽しい舞台を見てこちらにも あって、声をかけてください<笑>。絶対見に行くのでうら、うち、ん、の。ありがとう。うん<笑>ね、まあ、でも、今回は、ちょっと作り方も。あの、うん。乗っけてるので、乗っけてる、うん。あの、参考にしていただければと思います。うん さあというわけで完食しました美味しかったねお疲れさまでしかった何 か, か, か, か, かめちゃめちゃ簡単だったし美味しいし、うん、これ絶対おすすめ色々入れてくださいホン、ね、に, 本当にフライパンとか、うん、鍋とかいっぱいそういうの必要ないです、ね、し、ねうんうん、あとこれ洗うだけだもんね、うん、最後、うん、ね, ね美味しかったおいしかったですおなかいっぱいいらしいおなかいっぱい<笑>おないっぱいおなかいっぱいすいません<笑>